筋トレは辛い。だけどストレッチじゃなかなか痩せないんです。わかりました。今回とっておきなエクササイズを全部紹介していきます。痩せにくい人の多くは体幹が弱い。これが必ずあります。体幹弱いとどうなるのか。日常的に使われる筋肉が減ってきますので、代謝が必ず下がってくる。体幹弱い状態でエクササイズをしてもですね、なかなかうまく筋肉が使えてない。腰、膝、首、が痛くなったりしてしまって、 もしくは一般的にやる回数、秒数というのがなかなかできない。そうなると代謝も低いし痩せる状態に持っていけないんです。そこで今回とっておきのエクササイズを一緒に頑張ってもらえたらと思います。 はいみなさんこんにちはタートルです。今回、痩せやすくするために大切な体幹が身につくとっておきのエクササイズを全部紹介していきます。何をしたらいいのかわからない。ストレッチや筋トレじゃなかなか痩せない。そういった方はまずこの動画だけをですね、何度も見ながら一緒にやってください。それでは一緒に頑張っていきましょう。まずはフロッグプランクです。足を広げます。お尻を上げます。肩の下に肘つきます。 スマホは顔の下です。これで腰が反れないように腰を丸めてキープお尻を締めてキープ30秒キープですお尻が上がらないようにしっかり締めて股関節を下に下ろす感じでキープです低い方がいいですこれでお腹を締める力胴体部分の体幹部が鍛えられます 股関節痛い方はもう少し膝を閉じても OK ですお尻を締めてあと少しです OK です次は今の状態で手を脇の下につきます腰から下は一緒ですお尻を締めてこれでできるだけ低くなってキープちょっと難易度上がりますいきます辛くなったら途中で上がってもいいですできるだけ低くキープ これで胸、二の腕が鍛えられます胴体部分の体幹もしっかりしていきます頑張っていきましょう30秒腕がプルプルしてると思います脇広げないように脇締めてあと少しお尻を締めてあとちょっと頑張って少し OK 肩の下に肘をつきます足を閉じますこれで体を 腰を丸めた状態で持ち上げますこれで膝を上げる閉じる上げる下ろす繰り返していきましょういきますこういう感じですお尻は上がらないようにお尻を締めて膝つく膝上げる繰り返していきますこれで体幹部がしっかり鍛えられます 楽な方は膝つけずにキープでもいはいはいはい方いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいういはいはいピンはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい できるだけ気持ち一回止まる感じですバランス悪い方はすぐ入れ替えてもいいですできるだけゆっくりこういう感じです左手右足右手左足っていう感じです OK です今ので エクササイズの際に体がななくなってきますはい今度はスマホは前に置いて横向きで寝ます手は腰肩の下に肘体を持ち上げるすねの横が床につかないように足の側面だけで体を持ち上げますこれでキープです行きましょう楽な方は足を上げるきつい方は足を下ろす こういうい感じです足をパカパカしましょう辛い方は膝から下ついてもいいですこういう感じでもいいです足持ち上げるとお尻も鍛えられますあと少し OK 反対も行きましょう体を持ち上げていきます キープしっかり胸張って下を向くとまっすぐになっているようにキープ上の肩を後ろに持っていくぐらいがちょうどまっすぐです辛い方は膝から下をついて足上げるのつい方はキープこれでいいですできることをコツコツしましょうはいこれでもいいですいける方はこうはいケー。 最後、スマホ持って、かかとだけ下について、肩の下に肘です。お腹をへこませます。おへそ覗き込む感じです。これで体を浮かせる。はい、行きましょう。これ30キープです。頑張って。ふくらはぎが床につかないように頑張って。おへそはへこまして、お腹はへこますんだけど、お尻は高く。 あと少し、スマホ見ながらでいいです。頑張って、あと少し、これラストです。オッケー、お疲れ様でした。今のが全部できてくると、代謝がとても高くなって、姿勢が良くなって。エクササイズの際に、フォームが良くなって、痩せやすくなるスピードが上がってきます。 今の体幹トレーニングはすべて基本になる分ですから必ずできるようになっておいてくださいこれぐらいできてくると他のエクササイズが効かしたい筋肉により効くようになったりこれできてるのかなできてないのかなっていう不安もなくなってきます大体基本的にできてきますぜひこの動画を見ながら何度もやってくださいサブチャンネルとしてタートルワークアウトという名前でチャンネル作ってますそちらの方では解説を控えた状態で動画配信してますので とにかく今から動きたいっていうだけの方はですね、タートルワークアウトの方に行って動画を見ながら何度もやってくださいで。このタートルフィットネスのメインチャンネルではやり方をしっかり解説しながら一緒にやっていく動画になってますので、これやるメリットなんだっけって忘れたらですね、タートルフィットネスを見てもらってしっかり解説とやり方を聞いてエクササイズをやってもらえたらより効果的に痩せやすくなってきます。ということで、 頑張ってやってみた方全部できた方できなかったよって方もよかったらグッドボタンコメントよろしくお願いいたします各種 SNS も行ってますので違う形でいつも配信してます是非フォローだけでもしておいてくださいたまに見た時にあこんなものあったんだなとかね YouTube に載ってないこと載ってるじゃんとかね気づきがありますんでフォローぜひしておいてください今回もご視聴ありがとうございました